金賞会錦北連歌の方では「宮、えー、坂秋田」から始めます「宮坂秋田」といえば名前の通り秋田の総動員の曲でございますこの歌が曲大好きで毎回踊らせていただいております、えー、今日も元気に踊ってまいりますそれではお客様に d a よろしくお願いします ありがとうございました。